もううんざり、イラッとくるポジティブすぎる相手の言葉5選。ポジティブ思考はある意味、ストレス対処法になります。積極的で前向きな考え方なので、物事を肯定的に捉えることができ、柔軟な対応ができるのでストレスを抱えにくくなります。その一方で、他人から言われるとイラッと来たり、うんざりするポジティブすぎる言葉もあります。落ち込んでいるときに、 相手は励まそうとしてかけてくれたポジティブな言葉にうんざりしてしまったり、イラっとくることありますよね。自分ではどうしたらいいか方法もわからなくて落ち込んでいるのですから、気休めを言われたり、ネガティブな感情を無理やりポジティブに誘導されるような言葉を言われると、正直うんざりしてしまいます。そこで今回は言われてうんざりするポジティブすぎる相手の言葉について考えてみます。このチャンネルでは、私、マイコが、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 今日もビシッと張り切っていきましょうあなたの味方 1. すごいねすごいねはよく使われる褒め言葉ですもちろん言われて嬉しい時や喜ぶ人もいますですがこの言葉がうざいと感じる場合がありますすごいね仕事早いね完璧だねこんな風に褒められた時素直にありがとうと受け取れれば良いのですが本人がすごいと思っていない場合や 無理してそれを言っていた場合次も頑張らないといけないという思考が出てくると次もうまくやらないと相手にがっかりされるとプレッシャーになることがあります自己肯定感が低く自分の存在価値を見いだせてないタイプの人はどんな時もうまくできないとがっかりされる完璧じゃないといけないなどというビリーフ信念を持っている場合がありまます。こんなななポジティブ言言葉葉ををかけけられたら、れたたその言葉を受け取りたくいいと感じてし ま, います。 なぜなら、自分で思っているよりも高い評価をされてしまったと感じるので、次はもっと完璧に、もっと早く、もっとすごい仕事をしないといけないと考えてしまうのです。さらに、それが仕事であるならば、そうやって褒めてもっと多くの仕事や、難易度の高い仕事をやらせようとしてるんじゃないかと疑ってしまう場合もあります。そうなると、どうしようもない辛さを感じてしまい、うんざりしてしまいます。その時、 精神的にも身体的にも余裕があれば与えられた仕事を頑張ってこなせるかもしれませんがもうすでに限界まで頑張っているような場合は大変ですうまくやろうとして自分を追い込んでしまいこの言葉自体に拒否反応が出てしまうことがありますそんな時にこの言葉をかけられるとイラッとしたりうんざりしたりするのです2頑「頑張って」「頑張って」はわかりやすい応援の言葉ですが頑張っている人 頑張りすぎている人にとっては辛い言葉です特に頑張りすぎて燃え尽きたようになり鬱っぽくなっている人には逆効果になるかもしれませんこんなに頑張っているのにもっと頑張らなければならないのかもっと頑張れっていうのかとさらに落ち込むことにつながってしまいますまた落ち込んで元気のない人に過去の自分のつらかった話を一方的に話す人もいます自分が過去に辛い体験をしたけれど 頑張って乗り越えられたという話はもちろん相手を励ますつもりで無意識にしているのでしょうが私はもっと辛い経験をしたもっとつらかったという言葉をかけられるとあなたより私の方がつらかったのよ大変だったのよとアピールされているようであなたの辛い気持ちも大変な思いもまだまだですと宣告されているように受け取ってしまう場合がありますそして 一方的に辛かった話をされてだからあなたも頑張りなさいよなんて言われたらうざいなと思ってしまうでしょうそれを言われた方は逃げ場を失ってどんどんしんどく感じていきますその人と自分は違う存在なのですからその人のように頑張ってもうまくいくとは限りませんしそもそも同じように頑張れないのですからまっすぐにこの言葉を受け取れないどころかイラッとしたりうんざりしたりするでしょう3辛いのはみんな同じ 仕事など本来やらなければならない作業が停滞していて気分がブルーになっている人がいたら元気づけようとして辛いのはみんな同じだからという人がいます慰めのつもりなのか励ましのつもりなのでしょうがこの言葉を言われた方は遠回しにそれくらい我慢したらって言われているように捉えてしまうかもしれませんそしてその言葉にイラッとしたりうんざりしたりしますこの言葉は 言っている人と受け取る人との温度差が大きいです。やりたくないことをやっていて、しかもうまくいかなくてうんざりしているのに、それに追い打ちをかけるように、辛いのはみんな同じ、と言われると、反論もしにくいですし、辛い気持ちを我慢するしかありません。辛いのはみんな同じだから、一緒に頑張ろうね、と言われても、自分の本当の辛さを分かってくれていないと取ってしまうので、ますます辛くなってしまいます。 本人もそのことを自覚している場合もあるので、分かっていて、辛いことを他人に指摘されると、行き場のない思いを抱えてしまいます。精神的な辛さや思考に打ち勝つ力は一人一人違います。また、時と場合によっても変わってくるので、その言葉を受け取りたくない時もあるのです。4. なんとかなる。重大な問題が発生していて、焦っていたり、落ち込んでいる時に、まあ、なんとかなるさ。 ととと楽観的な言葉をかけられるとイラッとしますよね相手は気楽に焦らず行こうという意味で言葉を選んだつもりかもしれないのですが受け取った方の人にとっては無責任極まりない言葉として認識される場合もあります当事者でもないくせに問題解決のプランもないくせに楽観的にそんなこと言われても受け取れないそんな風に捉える人もいますもともと責任感が強くプライドが高い人は 理想とする目標が高く完璧を求めてしまうため理想と現実との差を埋め合わせることができずに焦っていたり落ち込んだりしますそうやって思い詰めている時に違う角度から「なんとかなると思ってみよう」と進めてしまうとイラッとしたりうんざりしたりします本当は自分でも分かっていて自ら「まあなんとかなるさ」と思ったのならまだしも人からそれを言われるとそんな無責任なことを言うなんて どういうつもりだと受け取ってイラッとくるかもしれませんさらにそれが何度も繰り返されるとうんざりしてきます責任感が強く完璧に準備する人であればあるほどこの言葉に対する抵抗感は強いものです相手が責任感の強い人の場合もあるのでこの言葉は注意深く使うといいかもしれません。5. 物事は良い方に考えよう ネガティブになっていても何も始まらない物事は良い方に考えようと楽観的に言う人がいます。でもこれってそう考えられないからネガティブになってるんでしょうって反発してしまうことありませんかネガティブ思考に陥っている時は物事を真剣に深く捉えることで問題解決しようとしているので感情をコントロールして見ないように押さえつけたりポジティブな感情に無理やり転換しようとすると かえって落ち込んでしまうなどの逆効果になるケースがあります。早く元気を取り戻してもらうように元気づけているつもりかもしれないのですが、この行為がかえって空回りして余計に落ち込んでしまうことにもつながりかねません。そして、このような気休めの言葉を口にすることで対処するべき問題は存在しないと心を騙そうとするのです。しかし、そうすることは本来よく考えて問題解決に取り組む機会をシャットアウトするようなもので、 帰って遠回りですネガティブ思考を無理やりなくそうとするのではなくネガティブな思考をありのままに受け入れて本当は何が嫌なのかどうなったらよいのかという部分にフォーカスするところから始めてみましょうまとめポジティブな言葉は一見良いように思われるのですがその言葉をかけられた人の心情でプラスにもマイナスにも働きます特に落ち込んでいる時に無理やり引っ張り上げようとするようなポジティブすぎる言葉は かえって本人を辛くさせるる可能性もあるのです人間の感情は喜怒哀楽ありますが本来どの感情も大切ですそしてその感情が出てきたのには意味があるのですネガティブな感情が出てきたのならそのネガティブな感情が何かを教えてくれているのですそのメッセージを無視して無理やりポジティブな感情に誘導することは本来悲しまなければならない痛みを封じ込めることになり かえってて苦しむことになります出てきた感情には目的がありますたとえ出てきた感情がネガティブなものであったとしてもネガティブな感情もその感情に浸ることで傷が癒え元気を取り戻すための大切なチャンスなのかもしれません。周りの環境が許すなら感情をコントロールしようとしてポジティブすぎる言葉に振り回されないことで問題が早く解決するかもしれませんね。そのの感情が出ても誰かを傷つけたりしないのであれば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 次の動画をお楽しみにチャンネル登録よろしくお願いします。